スタートじゃあおおです。皆さんこんにちは。イエーイ、こんにちは。今日はすごいいい天気ですね。では実はね。今日は広告あるんですけど、書いてるから分かってる人がいると思いますが、本当にごめんなさい。実は。 この動画は締めないで、えー、今閉まろうと思ったらちょっと待っていい話があるから最後まで聞いてよそうあのねあのね幼年の動画覚えてますかめっちゃ頑張ってたんですよ本当にいっぱい外国のイベントに回ったりとかしててまあやっぱりイタリアポルトガル語とか 韓国ととかかマレーシアとかいっぱいめっちゃ美味しそうな食べ物あるんじゃないですかそれでさいっぱい食べてしまうんですよ当たり前食べてしまうんですよだってさイタリアに行ったらさパスタがいらないって言ったらめっちゃ失礼なことだからありがとうございます全部食べますいただきますって言うしかないから食べてしまいましたで去年が実は8キロぐらいふああの太ってて 初めてこんなに8キロぐらい太ってたのは本当うわーってちょっと待ってやばいなって思ってたんだけどえっと3かいやちょっと待ってもうちょっとです4ヶ月ぐらい頑張ってダイエットして運動してみたら結構落ちました。 そ, うその動画のね去年がアップしたから、まあ、ずっとそのままにめっちゃいいスタイルになるんじゃないですか2020年の夏はもうスーパーモーデルの、えー、同じぐらいの体になりたいなって気持ちがあったんですけど実はねコロナに入ったからそれは無理だったんですよそうあのなたぶんた絶対 こ, この中で分かってくれる女の子もいるでしょうかあのね 一番最初あのジムが閉めた時にまああんまり落ち込まないで、まあ、家で何となくできるんじゃないかなって思ってたんだけどやっぱり一番最初の時期は特に3月4月ぐらいだったんだよねでその時はやっぱり層とでも似てるのはすっごく怖くなってて本当スーパーに 行, かんもう行くしかない。 ずっと家からスーパー家からスーパーだけの散歩をしたりあとは家でちょっとだけエササイズとかやってたんだけど一番最初なんか TikTok とかにもなんかスーツケースを持ちながら分布アップとかはしてたんだけどやっぱりそれも足りなかったんですね完全にいや、足りないんですよなぜというとやる気なくなっちゃうんですよ本当に あのキーが長くないから、もうすぐゴロゴロしたくなったり、アニメ見たくなったり、まあ、とりあえずベッドにいるのはもう最高って思う、そう、5月はね、もう完全に諦めてしまって。諦めたらそこで試合終了だよ。 1ヶ月でやっぱりまた 4kg ぐらい増えなんか太ってしまいましたんですねで今があんまり見えないかもしれないんですけどちょうど1週間前からもう1回ダイエットを始めようと思って1週間ダイエットをやってみたら結構ものすごくあの結果が出ましたんですけどこちらはビフォーですポンこちらやばかったんですよ特ににそんなに スタイルが変わってないんですけどお腹やっぱり食事はねそこに溜まってしまうんですよねで1週間の後はこちらですポンわーおセクシーおいでやすよでみんなえエグなんかめっちゃエロぐの下着が着てるんですけど何が何が違う仕事とかされるつもりですかって聞かれたんだけどいやそんなね全然つもりがないんですけどただダイエット結果だけでしたっていうか日本人はねやっぱり この下着はセクシーだと思われるかもしれないんだけどあらそう普通そう普通だからセクシーのやつはもっともっとヤバいという意味なんだ<笑>でもやっぱりあのー、今お腹まあちょっとね3日前は友達の誕生日だったからイタリア人のねめっちゃ食べちゃった<笑>めっちゃ食べちゃったんですけど <笑>ですけど今なんかねちょっと出てるんですよやっぱりであとはお腹だね今いつもダボダボの服を着てるから見えないけど今ねまあそんなに今日はなんか大きくないけど見てポロンってここここ出てるうえー、<笑>めちゃめちゃめちゃいいちょっと待ってこれめっちゃ恥ずかしいんだけどポンおいおはよう め っ, ちゃめっちゃあるじゃんこれめっちゃあるじゃん<笑>ちょっと待ってこうポニュしたらめっちゃやばい め, めっちゃ出るんだよ見てもりにゃーん<笑>ここキチキチキやっぱりこれと、まあ、あとはお尻がそんなに変わんないお尻を大きくしてもいいかなって思うんだけどあとは多分この写真を見るとやっぱりあなんだろう足が 遅いんだけど、この太もものやつがやっぱり太りやすいんですよ。特に外国人は全部お尻の方にお尻。お腹お尻。この周りが大きくなる。私だけじゃなくて、やっぱり私の周りの友達も。 取ってたんですよ。逆に痩せた人たちは本当すごい、本当偉いなと思ってる。本当私はできなかったんで、もうずっと朝からもう夜までずっとアニメばっか見てて、ゲームしてポテトチップを食べて。 でパスタまっくり食べたからやーばーいこれもう<笑>このまま絶対彼氏も俺やなと思って絶対何もできないな<笑>まあ多分この夏がね絶対そんなにも出会いとかもないだろうなって思うんだけどやっぱり綺麗になりたいのもちょっと自分のあとはねこれはね 皆さん、特にオタクだったらめっちゃ真面目な話にするんですけどアニメを見るとか好きなんですかねうんそうですねでも朝から夕暮れを見てしまうと自分のメンタルってさ疲れたくない私はめっちゃ疲れるんですよあのね最近ジョージョがハマっててレントアオレオで一気に見ようって思ったらちょっと。 てしまったやっぱりずっとそういう長女のことずっと一日を考えてしまうでそのやっぱり楽しみも待ってられないから何だろうね何もできなくてずっとゴロゴロベッドでアニメばっかりを見てて一日を過ごして「ああ私ダメだなこの人生」ってでそれで終わってしまうとやっぱりその1週間の後は。 何もできなくなっちゃったってさ詳しくない私はね特に仕事をやるのがすごい大好きんですもんこれはね結構日本人っぽいって言われるんですけどうんそうかもしれないにあの仕事大好きだからちゃんと仕事できなくなるのは詳しいんですよ例えばまあ今この時期だからでもこの時期が終わったらシー m が決まった場合でもちょっとね5キロが太っちゃったから違う女の子にされるとかはやっぱりお、お、え、嫌だ も, ってもう今週この今週から<笑>今週から8月までめっちゃ頑張ろうって思ってますイエーイで全部実はその TikTok とか SNS にアップしたいと思いますでここも1ヶ月後にちょっと結果はどんな感じになってるとどんなエンササイズをやってるのかをちょっと上げたいと思いますまあ確かに外国人のやつだからもしかしてみんなと一緒ないかもしれないんですけど 結構うーん、まあ、パーソナルトレーナーとかもつけて、まあ、どこに例えば間違ったりとかどうこうなんか痩せたらいいとかって全部教えてもらいましたので、まあ、それが終わってから新しいズームも探してめちゃめちゃ頑張ろうと思ってビューティフルウーマー私のそうだね来月27だからさビューティフルウーマーになりたいんだよ そうで皆さんも例えばちょっとね「あ最近太ったな」って思ってる方がいらっしゃれば一緒に頑張ったらどうですかやっぱり一人でさ寂しくなっちゃうから私だけじゃなくてなんか皆さんも応援したいなと思ってて。 ぜひ、SNS のチェックとかにもアップしたいと思います。で、次の動画はね、私のやってるののストレッチとかエクササイズもちょっとやりたいと思います。でも今ね、この2個めっちゃ出てるから、あと2週間ちょうだいそう、あと2週間で、マジでやっちゃうんですよ。あ<笑>そこが恥ずかしい。はい。で、多分今年はね、プールにとかビーチに行けるかどうかやっぱりわかんないんだけど、私はね、ほんとダメ女だよ。 水着を買ってしまったんですよ。めちゃめちゃ可愛い水着だったえっとね、黒髪でしょ。黒髪ね、10年ぶりだからやっぱり今まで持ってたのえー、っと何だっけ水着は合わないんですよ。昔の水着はかわいいすぎた。本とフリーフリーみたいな初めて日本に来たの可愛いめっちゃ可愛いの水着を買ったんですけど今は。 わけけでではないんですけどあ私安くないなーって思っててで他のやつはもともと歯で歯で髪だったから全部派手な水着も買ってしまっていやちょっと待ってこれこれエルすぎだなーって思ってでそうだねこの夏はね私の好きな色はね、まあ、ピンク黄色と緑だからこれ。 黄色にしましたえ絶対黄色と黒髪可愛いでしょと思ってすごくどしそういうなんか黄色の水着も買ってしまいましたからねちゃんと撮影ができるようにアップしたいなと思いますでえっとですねいろんな方はねなんで私はグランドとかやったことないんですかって聞かれたんですけど実は1回あります初めて日本にに来た時に プレイボーイにデビューしました水着でうわ、恥ずかしかったな、めっちゃ。やった<笑>でも、やっぱり私の体のコンプレックスは持ってたし、若すぎたし、まあ、特に他のアイドルと比べたらみんなめっちゃ遅かったから、自分がなんか、豚って思われたってなんか、嫌 だ, だった、特になんか。 実はそうだねめっちゃ泣いてたんですよその日は。でなんかまあ若すぎたからどっちかっていうとやっぱりそういう世界は興味ないし私はグランビアとかになりたいって思ったこともないんだけどなんかできれば私服コスプレじゃなくてかっこいい私服の写真集作ってでそれになんか水着も入れたいの。 でやっぱり煮つきに入れたいんだったらちゃんと自分の好きなスタイルでやりたいもしかしてそのかわいい日本人みたいなグラビアアイドルになれないと思うんだけどまあ私のらしさでなちゃんと作りたいなと思って皆さんも応援してくださいお願いします全部いい感じだったら絶対来年にね売りたいなと思うんですよイエーイコメットかな皆さんはでは太りましたか ししどうやってデイエットしましたかよかったらぜひんか相談とかあればコメントしてくださいあとはいいねボタンしてチャンネル登録をしてくださいお願いしますではこれで次の動画へまた会いましょうアルヴビデオシーチャオ